ごみをお願いします。はい。えっ、ー、とこんにちは。えっ、ー、と予さこい団チーム東海大学響と申します。えー神奈川県の平塚市からやってまいりました。はい。えっ、ー、と北海道のよさこい草原まつりには6月に参加いたしまして、えー、地域のお祭りにも参加して、えっ、ー、と地域の活気を盛り上げたりもそういう活動もしております。で今。 えー、響きは16代目になりまして、えーそうですね、練習は、えー、と学校でやっているんですけれどもたまに公園でやったりもしておりますはいえっ、ー、と今日も皆さん暑い中ですが見てくださる皆様に感動を届けられるよう精一杯踊らせていただきますのでご声援よろしくお願いします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 それでは月を輝け天を仰げ我らの旅路が今始まる十六代目響き通い 13地に別れを告げて旅立つ 影がさすあうんさまに姿を見せるは孤高の竜よーーりようはっ天井のててんのり聖邪を小さくやたばしないにびみ出嵐を起こすりうかのりの名はおぼれないさあさあここらへの 新ワードにプレーオフがよかった の色へと染め上げる熱き思いをつるいな証しを光にかけ 閉幕それでは皆様また来年はっ見てくださった皆様に最強の笑顔でありがとうございましたありがとうございました響撤収 ボーイダンスチーム東海 大, 大学響きの皆さんでした。